日本も対岸の火事ではいられません。どうも、政治いろいろの学部です。日本やアメリカに並ぶ大国として2000年以降、急成長を遂げ、着実に発信力を強めてきた中国。韓国の親分でもあるわけですが、その中国が ここに来て急激に失速し、経済面でも破綻の兆しが見え始めているというのです。中国では今何が起きているのでしょうか ?12 月8日付、中央日報からの引用です。中国経済に対する警告等が点灯している。中国最高のシンクタンクは来年の中国経済の成長率が 30年ぶりのの低水準になるだろうとの予想を出した中国人民銀行が6日に電撃的に預金準備率を引き下げ、急いで市場を斜めに出したのには理由があったということだ。中国国務院参加の最大シンクタンクである中国社会科学院は6日に発表した中国経済政省2022年 中国経済情勢分析と予測で、来年の中国経済の成長見通しを 5.3% と提示した。中国の成長率が 6% 以下になるのは、新型コロナウイルスの衝撃を受けた昨年の 2.3% を除くと、1990年の 3.8% が最後だ。社会科学院は、 新型コロナウイルスによる消費賃貸に不動産景気不況と輸出不振が重なり来年の成長率は今年より低いだろう新型コロナウイルス感染拡大の有無により成長率は 5% 以下に落ちる恐れがあると予想する社会科学院は今年の中国の経済成長率を 8.0% と予想した 海外機関も中国の成長鈍化を予想する。国際通貨基金 IMF は10月に中国の来年の成長見通しを既存の 5.7% から 5.6% に下方修正し、ゴールドマンサックスは 5.2% と予想した。国際金融協会 IIF は2022から 31年の平均成長率が年間 3% またはそれ以下に落ちると予想した中国の景気鈍化は韓国経済にも悪い話だ全国経済人連合会によると対中輸出は全輸出の 25.2% に達する韓国銀行の金運調査局長は先月25日 中国経済成長率が1ポイント低くなれば、韓国の経済成長率は 0.1 から 0.15 ポイント下落するだろうと話した。とのことでいかがでしょうか。社会主義の枠組みを借りた資本主義経済という独自のスタイルで着々と成長を遂げ、大国の名を欲しいままにしてきた中国。 GDP の推移で見ても、1963年に 10.3% と初めてプラス成長に転じて以来、1991年から2010年にかけては 10% 近辺を推移しており、少なくとも成長率の面で見れば安定しているように思えます。ただ、ここ数年は徐々に成長率が低下しており、2020年にはついに 2.3% まで割り込み、下降傾向は2021年以降も継続するとみられていますそもそも1963年以前は GDP-30% という桁外れの成長率で推移していましたから中国の躍進ぶりが数字からも伺えます2020年から2021年にかけては コロナショックの影響が世界的に無視できないため、ある程度は下駄を履かせて考えるとしても、中国失速の予兆はあらゆるところに現れているようです。GDP 伸び率で見ても、2021年1から3月期では、前年同月比で 18.3% と驚異的な数値となっていますが、これはあくまでもコロナショックの反動であり、 現実を反映した数字ではありません。コロナショックでもともと全体が大きく落ち込んでいるのですから、伸び率が大きくなるのは当たり前ですよね。ちなみにこのような反動をベース効果というのですが、数字のマジックを利用した実力以上の大国に見せかけているとしたら、中国もなかなかにしたたかな国ですよね。 なお、2019年1から3月期と2021年の同じ時期で比較すると伸び率は 5% となっていますから、中国の経済成長は確かに論化傾向にあると言えるでしょう。もう一つ気になるキーワードが外需から内需への転換です。コロナショック以後、中国では家計消費が上昇傾向にあり、 反面、輸出経済には一定のブレーキがかかっています。その背景としてはコロナショックもありますが、アメリカやオーストラリアとの貿易摩擦によって輸出入の窓口が大きく縮小し、お金の回り方が変わりつつあることが挙げられます。日本やアメリカがコロナショックから少しずつ立ち直り、輸出入ともに 回復基調に乗せつつある中で中国経済がここまで内向きになっているというのは少し意外ですよね。今後の勢力図を考える上でもこの動きは無視できません。さて、ここで気になるのは韓国の運命です。言うまでもなく中国と韓国は一連択消。中国経済にブレーキがかかれば 中国の恩恵を受けている韓国も無傷ではいられません。それどころか、決して治らない致命傷を負ってしまう可能性だってあるでしょう。具体的に言えば輸出入の危機ですね。中国は韓国にとって大事な大事なお得意様。そんな中国が物を買ってくれない、あるいは物を売ってくれないとなれば、 韓国としては大ピンチです。他の国に頼もうにも、喜んで手を差し伸べてくれる国なんか、あの国にはそうそういないでしょうからね。もちろん、中国の失速は日本としても決して人事ではありません。中国と取引があるのは日本も同じことで、仮に中国が外国から一切物を買わないとなってしまえば、 これはもう友倒れどころではないでしょう。まあ現実的に考えれば外国から物が買えなくなって困るのは中国の方なんですけどね。ここからは私の個人的な見解になるのですが、日本も含め中国にこれ以上のウエイトをかけるのは危険すぎるのではないでしょうか。直近だけ見ても、 北京五輪開催にまつわるごたつきがあり、ウイグル自治区の人権弾圧や女子テニスプレイヤーの消息不明問題も未解決のままです。いや、解決の意思すらないと言った方が正しいのではないでしょうか。ただでさえ中国は北京五輪開催のために電力需要を抑制し、国民の暮らしに負担をかけることで予算を捻出しています。 国家の都合のためなら他のどんな要素も犠牲にする。そんな国が果たして先進的な人権国家と言えるのでしょうか。そうした国と対等に付き合っていくこと自体、これからの国際社会においてはリスクにしかならないと思うのですが、いかがでしょう。もちろん、中国がここまでマーケットとして成長、対等している以上、全く無視することは、 現実的ではありませんだからこそ、その中で中国の貿易依存度をコントロールし、きちんとものが言える距離感をキープしていくことが肝要なのではないでしょうか。韓国もうすうす気づいているはずなのですが、まあ、ムンジェイン政権下のうちは何を言ってもバジ豆腐でしょうね。ということで、今回の動画は以上になります。